見えない見えない推定車重600キロオート3輪の排気量を調べた限り乗りさえすれば運べそう化石祭は文化でしょう出荷時は水増し輸送時は増し増し私たちのご安全には安全に事故しましょうという意味を持つ安全に事故るの意味後<笑>期高齢者特有の迷惑過剰受講ですよ 新品の歯ブラシを開けるとき、台紙とプラスチックのところ、適当に分離するでしょ内輪差による接触なんて、きれいに破けない梱包の粘着のようなものだ。ヤクルトの蓋のところ、エンジンのガスケット感覚で、スクレーパーで削り終わるまで飲むな。冷えてるうちに飲まないと、乳酸菌が死んじゃう。なんで体温37度と胃酸に耐えながら、生きて腸まで届く大腸菌が、高々室温10度くらいで死ぬんや。大腸菌。 大腸菌っていい菌じゃないんか。ヨーグルトとかに入ってるちゃうん。唐突なうんこ入りヨーグルト。サージヒ出版しよう。毎晩のお酒を置き換えるだけで痩せる。便器解消トンするダイエット。デリってるだけじゃないんですかね頭固いな。どれだけ利金でも出てこないくらい、うんこが硬くなっても知らんぞ。射精の時は違うが、うんこ出す時に、首いじりながら汗が顔しないと電ニになった。 どうしてくれるんやこの動画の方向性をお前はどうしてくれるんだ力みすぎて個室の壁にもたれかかっている人のようにトレーラーが倒れかかっていますね外は寒いんだトイレの便座のホーンスイッチを入れ忘れて寒さでショック死するっていう死に方になれやーいお前のおじいちゃんのシーンうんこしょうがばせよ幸せは歩いてこないけど便利は雪の下り坂滑り降りてくるしブレーキが効かない 機体と個体のバトル、オーバーテイクしてくれないと、拷問機体だけ仕分ける羽目になるぞ。この動画臭すぎる。立ち往生でのクソを仕様にも、髪がないし、草は雪に埋もれている。30年後の自動車があるとするならば、完全自動運転により、長旅のボトルネックは乗り手のトイレになるだろう。車内にベッドとトイレとネットを積んだ。 最低限の生活空間としての自動車がベーシックインカム感覚で支給される時代が来る車内のタンクが満タンになっちゃった時はグッドラック一般国民上級国民マップっていうのが表示されるようになってそこに投げ捨てるっていうモッドが人気ランキングに上がるトップギアのキャンピングカー体験企画では 備え付けトイレのうんこタンク処理がしたくて、みんなキャンピングカーなんか買うんだって言われてましたよね。トイレ付きキャンピングカーのおさんって、迷惑にならなさそうなところでボタンを押して、誰流すんじゃなかったのか山道を封鎖してるからって煽ったら、うんちスプラッシュをされちゃいますね。水を閉めてってどういう意味だ、元線。 割るってことなんですね。レイドの水を割るって、メルカリの値引き交渉並みにアホなことしてるよな。最初から値下げしろ値下げしろと、人間性を泥水に突っ込む行為ですな。逆にちょっとでも親しくなれば、何でも値だったりもらっていいと思ってるパターンもある。重力が効かないレベルの固着を落としたいなら、先に砕きなさいよ。コーンスープの肝飲料を飲み切った後。 垂直にししながらトントンンまくりそう逆に自販機で飲み物買うやつはバカってそういうサムネのひろゆきの切り抜き見てから思ってそうあの人がああ言ってるんだからそうなんだというのを自分の意見として持ってそう数十円足らずのおさ銭で神様をきって使っていることと数十万円足らずの給料でこき使われることとの関連性を卒論で研究しろ卒論って何したらいいんだ 倒し極速度と射精までの時間でもデータ取って比較すればいいのか夜の飲酒量と翌朝のアルコールチェッカーの数値を並べて安全に飲酒できるラインを定めましたって言って運送業の面接でアピールしろそいつの成人式の目標は禁止することだな なんだこれはたんまんげったな。お互い対向車も考えず乱暴に飛ばして、お互い対向車にビビって、乱暴に右ハンドル切って、片方は水没、もう片方は柱に衝突。人を殺しかねない運転の報いとしては、初詣波に帰ってきたんじゃないか警察を呼んであげることで、日本の普通預金の、 金利ほどにもならない原稿を積もう。自転車で転んだ子に大丈夫かと声をかけたら、後からやってきた一般人に誘拐犯扱いされた、30歩下がって3ターン休む。現実の方がよっぽどくそげていき、どれだけ頭を振って現実逃避をしても、万人平等に時は進むんだぞ。生まれつき飛行機に乗ってる人には勝てない、払いせに殺そうにも。 探知すらできない。スタップ細胞なかったことにされた説を、野々村とセットで振り返ることしかできない。ラジエーターキャップを外してしまったな。消費はしても、再補充はされない。私も納車2ヶ月目で、これでホイールまで買っちゃったら、今の日本みたいな財政状態になりそうです。クレカで分割したことによる将来への借金は、今の自分の資産だから。編集中に600万円のスープラノリース見積もりをして、 支払い総額が900万円になるのを見ながら金利300万円分を今の資産として正当化しようとしているアスファルトに傷をつけようとも日常使用の範囲ないさ 予算使い切りの無意味工事は世界の名物なんだから働く人に仕事の意義を与えたと思えばいい穴掘って埋めてるだけなんだよな無意味な仕事で雇用維持するくらいならベーシックインカムか休日くれよというかさっきの2台固着まだやってたのかよこういうダラダラした何も生み出さない仕事にいちいち何十分もかけている間に海外の人はバカンスに行けるだけの余裕を作るんでしょどこの中古車販売業者だっけ 故障を作ってから納車して、修理でもう一度も受けるそうだが。中古車の販売店とか、信頼できるか考える方がバカバカしい説。3万キロ以下の3年落ちなんて、どこで買っても新車並みに走るし、仮走行のおふるは、どこで買ってもどこかしらゴミ30歳になった後に、自分の結婚を結婚相談所に頼る気持ちでいけ。 さすれば道は開かれん。開かれんっていう言い方さ。言い切らないスタイルは、質問者のためならず、坂駆け上がりはそこヒットのため成功せず、一旦降りるか、このままアクセルで姿勢を維持しながら、今電話でジャフを読んでる最中か。股間からゲーム機が抜けなくなって、電話してる最中っていう、棒バカリズムさんのネタみたいですね。センターラインをちちょくちょくはみ出すせいで、でかいトラックが、深夜の白戦線なのに抜けないやつ。ああ自分は被害受けないと。 思っていたせいで、累積1000キロ以上走る長旅の前、ふとホイールナットのことが気になった。増し締めしたかなと、だけど面倒くさかった。実際ホイールナットの増し締めって、面倒くさいし意味ないし、整備状態的には理想なんでしょうが、20回もカチカチやって、何も反応なしっていうのはね、それを言うならディーラー整備士になっても、現代車の故障率が低すぎて、点検とオイル交換くらいしかやることなくて、 スキルが全く詰めないってこともあるだろ溶接工になった方がまだ専門レベル高そう html の職業訓練ごときで入れる名ばかり it の低月収になるくらいなら堂々と現場職目指せばいいのに現場仕事を嫌って奨学金背負って4年捨てて大卒になって 数百万円の借金の中高卒以下の給料で正社員するライフスタイル夏休みの宿題を面倒くさがり就活を面倒くさがり締め切りギリギリで決めたブラック日本のブラックは人生ぶち壊すかガキが甘えてるか何時間もかけて飲むコーヒーかの3択 思い出したんだ、けど免許の更新のときあおり運転の話題が出てきて、ノーウィインカーで割り込まれても、怒るなって言ってたんですね。は見、あ、見えない見えなないい どう考えてもノーウィンカーで割り込みまくる方が悪いだろ。寝言は寝てやえ無能教材のレベルも低すぎるし、免許の更新の時間ほど、免許制度の欠陥を突きつけられる時間はないな。日本って平和な国じゃなくて、抑圧し合う力が異常に強いだけの民族だろって、ことあるごとにエモされるんですけど、何が落ちてきてるんだ、どうなのかガードするために、屋根に布団乗っけてるのか傷が嫌なら、週に一回くらい、洗車機のコーティングコースに通せばいいんじゃないですかね。 さあ見せつけてやれ。免許制度の欠陥を。よく入ったよな。いや車体が小さいから、入るだけなら簡単なんですよね。脳死の集まりでも大丈夫。一旦飛び込んでしまえば、死にはしないから。駐車するときは、出るときのことくらい考えようねんド